どうも皆さんこんこにちはケンです今回紹介するのはピラミッドのような形をしたいわゆるチピーテントなんですけれどもこのチピーテントあのナショナルジオグラフィックが選ぶ世界1位になった冒険家が実際に使っているテントですこれからこのテントを紹介するんですけれどもせっかくもう組み立ててあるんでまずは最初にチラッとツアーをしてみましょう外見はこんな感じで真ん中に1本だけポールが立っています中はこんな感じになっていますディディン コットを2つ椅子を2つ置いていますがまだまだ余裕があります上の方には耐熱処理が施されたストーブジャックがついておりこのツピーテントの中で薪ストーブを使うことができます実際に僕が椅子に座ってみるとこんな感じですめちゃくちゃ余裕があって足を伸ばすことができます上にはランタンと洋服をかけてありますこういったところに輪っかだったり天井部分にもたくさんの輪っかがあるんで ジャケットや濡れた服を乾かすすのにとても最適です今テーブルがあるところに薪ストーブを置くことができますここに薪ストーブを置いたとしても2人ならめちゃくちゃ余裕でそして快適に過ごすことができますこのチピーテントは重さが 1.8kg と軽いにもかかわらず薪ストーブを置いたとしても余裕で人4人が横になれるほど大きなテントですコンパクトになりますがバイクを置くこともでき雨風にも強い最高のテントです 今回紹介するテントは去年の冬に紹介したシークアウトサイドのシマロンの大きいバージョンであるレッドクリフというテントを紹介しますシークアウトサイドはアメリカのコロラド州に本社と自社工場を置き一つ一つ丁寧にハンドメイド製造をしていますシークアウトサイドの公式アンバサダーを務めるデイブさんとエイミーさんは世界を旅する屈指の冒険家としてアマゾンから北極圏まで過酷な環境の野生地帯を カヤックやカヌー犬ぞりなどを駆使して約5万キロ以上を旅してきましたその功績が認められあのナショナルジオグラフィックが選ぶアドベンチャーズ・オブ・ザ・イヤー2014を受賞しましたデイブさんとエイミーさんは自然を楽しむための NPO 団体ウィルダーネス・クラスルームという団体を設立しており8万5千人もの生徒がいるそうですそんな彼らが過酷な冒険と共にしたティピーテントを今回ご紹介させていただきます とということで、すごい人たちが普段から使っているテントということが分かったと思うのでこれから実際に使ってみてそのすごさを実感してみましょうまずはこのテントのすごいところをさらっとご紹介いたします1つ6人が横になれるほど大きくこんなに小さくなり重量 1.8kg で運びやすいテントですがなんと余裕でバイクが入りますホンダ 400X に、 ヘプコベッカーのフルパニアケースを装備してもバイクをテント内に入れることができます2つ大きいテントにもかかわらず圧倒的に軽いということです最大で6人が寝れて薪ストーブや荷物を入れても快適に過ごせるほど大きなテントにもかかわらず袋に入れた時の本体の重さはなんと 1.8kg 付属のペグとポールの重さは 600g なので合わせても 2.4kg の重量です3つ軽いだけでなくかなり丈夫な生地で作られています 皆さん、このロゴを見たことありませんかよくリュックサックやポーチなどに使われているコーディラという繊維です。今回紹介するテントにはコーディラのシルナイロンという生地が使われています。これは通常のナイロンの7倍分の強度を持ち、耐久性と防水性、さらに防風性にも優れ、軍事用途にも使用されています。摩擦や引き先き、擦り切れに強い高機能な繊維です。地球上で最も軽く 最も強い素材の1つです今回紹介するレッドクリフのグリーンの生地は全てこのコーデュラのシルナイロンの生地でできておりかなり丈夫です4つ軽く丈夫なだけでなくかなり小さくなります5つレッドクリフの収納バッグは専用のものでできています提供元のトレントワーさんがシークアウトサイドと交渉して作ってくれたレッドクリフ専用の日本限定の収納袋です 袋の内側の側面に縦に長い収納スペースがあるのでテントとポールを入れて収納することができます6つ、ポーディラの生地は表も裏も全てシリコンのコーティングが施されています普通のテントの PU コーティングよりも防水性と生地の引き裂き強度が非常に高くなります紫外線の UV カット効果や水の撥水性もありまさに完璧なテントです レッドクリフに施されているシリコンコーティングの耐久年数はなんと最大10年以上となっています7つスピーテントの醍醐味である薪ストーブを使えるようにテントの天井部分に煙突を通すための穴が開いています今も接している薪ストーブレッドクリフと同じシークアウトサイドの薪ストーブなんですけれどもストーブ本体煙突など全て合わせて重量 1.3kg と僕調べでは日本で売られている薪ストーブで一番軽い薪ストーブです この薪ストーブも動画の後半にちょっとだけご紹介したいと思いますということで早速袋から出して詳しく見ていきましょうテント本体とペグとポールは別々の袋に入っていますテント本体だけで 1.8kg アルミニウム合金なペグ12本とポールを合わせて 2.4kg となります組み立て方は簡単でまず長方形になるように4箇所にペグを打ち込みますこの時体格の順にペグを打つときれいに貼ることができます その後、ドアを開けてセンターポールを中から立てます付属のセンターポールは袋から出すと3本ですがポールの中にポールをしまうことができるので合計で6本になりますカーボン製で 342g にもかかわらず 208cm まで伸ばすことができます付属のセンターポールは簡単に長さの微調節ができます P テントの場合長すぎても短すぎてもテントをピンと張りにくいのですが このポールは微調節ができるのでまずポールを少しだけ短くして中に入れて立てますテントを立てた後にポールをマックスまで伸ばせば無理な力を必要とせず簡単にテントをピンと張ることができますちなみにここまでかかった時間はなんとたったの2分ですポールを立てた後もう8箇所ペグを打ち込めば完成です最終的にかかった時間は3分弱とこの大きさのテントにしてはとても早い組み立て時間ですテントを入り終えるとこんな感じです 外見見を詳ししく見ていきましょう扉は2箇所あります扉はテントのほぼ頂上から開けることができ完全に開ききることができますサイドの扉も開けてくるくる巻きにして固定することができます扉には網戸もついており開放感を出しつつも虫の侵入を防ぎます開けた扉は網戸も含めくるくる巻きにして横に固定することができます前後2箇所の扉を開けるとかなりの開放感になります テントの上部には換気用のベンチレーションが装備されています中にはハンガーのような柔らかい棒が入っていますこの棒の形を整えてあげることで通気口にすることができます通気口の反対側にはストーブの煙突を通すための穴が開いています普段は閉じておきストーブを使う時だけ開けることができます この生地は熱に強いものが使用されており煙突が熱くなっても溶けることはありません穴の大きさは7センチでしたが穴は切り込みが入れられているだけなので自分で広げることもできそうですが推奨されていることではないので自己責任でお願いしますペグを打つ場所やロープを通す穴にも通常のナイロンの7倍の強度のコーデュラの生地が使われておりかなり丈夫にできていますまたレッドクリフの頂上には輪っかがついています ご覧のようにタープと接続することができるのでタープのポールも手前の1本だけで済むので軽量化できます早速中を見てみましょう中はかなりシンプルな構造で余計なものは何もありませんランタンをかけるフックなどもないので地面に置く必要がありますが中央に立派なポールが立っているのでポールにランタンをかけたりいろんな使い方ができそうです天井部分には輪っかなどもあるので薪ストーブを置き衣類を乾かすなどいろんな使い方ができます このチピーテントの頂上部分は丈夫な素材でできているので付属のポールではなく落ちている木なのでポールの代わりにすることができるのでブッシュクラフトをやる方にもおすすめです大きさは高さが 208cm 横が 469cm 縦が 333cm ですマックスで6人が横になれるほどの大きさです薪ストーブを置いてもかなり広々と使えそうです耐水圧についてです シークアトサイドの公式アンバサダーであるベンブロッシュさんが今回紹介しているレッドクリフの1つ小さなモデルのシマロンを使用している映像を使わせていただく許可を得ることができました彼は嵐の中でシマロンで一夜を過ごしたそうですが全く問題なく朝を迎えることができたそうです彼の動画の概要欄によるとシマロンは最高品質の汁ナイロンから作られておりこのような環境下で使うには最も適したテントだと言えます 4人の人が入れるほど大きく2人で利用するときも薪ストーブをはじめとしたたくさんの道具を置いてもまだまだ余裕があります雷が鳴り響く嵐の中使用しても全く問題のない長年付き合うことのできる信頼できる仲間ですとメタバメしています繰り返しになりますが前回紹介したシマロンと今回紹介しているレッドクリフは大きさが違うだけであり使用している生地などは一緒の製品ですということで公式の耐水圧は4000ミリと書いてありますが どれくらいの耐水圧なのかというと大嵐の中でも余裕で朝を迎えることができるレベルという結果でしたということで今回は薪ストーブを用意しているので実際に使ってみたいと思います地上から煙突の穴までの高さが約 190cm なので煙突の高さは最低でも 205cm 程度の高さが必要です 薪ストーブを入れたとしてもまだまだ広いスペースがあり快適さを損なわずに暖を取ることができます今回使用した薪ストーブも今紹介しているレッドクリフと同じメーカーであるシークアウトサイドのチタン製薪ストーブですこの薪ストーブはチタンでできており本体煙突など全て含めても重量 1.3kg と僕調べでは日本で売られている薪ストーブでは一番軽いものでしたテントも薪ストーブも今までの常識を覆されるほどのものです レッドクリフやシマノンと組み合わせればバイクはおろか自転車やバックパックのみでもティピーテントプラス薪ストーブというキャンプをすることができますこの薪ストーブも概要欄から購入することができますトレントワさんからご購入いただくと日本限定のストレージバッグはもちろん小型のナップダック CM シール加工キット2本アウトウッドロープリペアテープこの4点を特典として付けてくださるそうですまた正規代理店ということで 修理などのアフターサポートも受け付けているそうです正規代理店のトレントワさんから購入いただくと保証書が付いてきますトレントワさん以外から購入するとアフターサポートは受けられず特典などもつかないので注意してください生地が破れたりストーブジャックの交換などの修理受付はもちろん簡単な修理ながら日本国内でできるように体制を整えられているそうです今回紹介しているレッドクリフはすでにヤフーショッピングで販売されておりいくつかの日本語のレビューがあるので ちょょっとだけ覗いてみましょうシマロンではなくレッドクリフを選んだのはバイクをテントの中に入れることができるサイズだったからですレッドクリフでも十分すぎるほどコンパクトに収納できます意味がわからないほど小さく軽くまとまりますにもかかわらずバイクコット薪ストーブを置いても作業スペースが確保できます等小さく軽いにもかかわらずバイクやコット薪ストーブを置いてもまだ余裕のある広いスペースを高く評価されています 開封後まずカーボンポールの軽さに驚かされました全体でも非常に軽くおまけの収納袋に入れれば取っ手付きでとても持ち運びやすくなりました早速梅雨の中張りに行きました山中の湖畔で降ったり止んだりの中素早く展開撤収ができましたちなみにレッドクリフトをシマロンは折りたたまずにそのまま袋に突っ込んで収納することができますテントだけならどちらも10分くらいかな密閉性も高く雨風が吹いてきて寒くなったら中に避難すると それだけでもとても暖かく感じましたガスバーナーに乗せる遠石ヒーターで中をちょっと温めれば十分に暖をとれました冬に薪ストーブを入れるのが楽しみな感じですとカーボンポールの軽さに注目されています北米で人気のある商品なので雪の中で薪ストーブと組み合わせて使われることが主な使い方です密閉性もあるので冬に薪ストーブを置けば室内はポカポカ状態です このテントはアメリカ製なのでアラスカなどの豪雪地帯でも使用可能なテントですでは日本の気候には合わないのかというとそんなことはありませんオプションのゲートキーパーというブレッドを取り付けることでスカートを浮かせることができるので空気の流れができテント内の湿気が減り結露を少なくすることができます4シーズン全てに使えるテントだと思います レッドクリフやシシマロンンにはたくさんのオプション製品があります結露対策のインナーライナーなどさまざまなオプション品も取り揃えてあるので一度トレントワさんを覗いてみてはいかがでしょうかということでこの動画のメインのレッドクリフの紹介はこれで終わりですこれから前回紹介した1つ小さいサイズのシマロンと比較してみるのでレッドクリフかシマロンどちらか悩んでいる人は最後までご覧ください色はシマロンがブラウンレッドクリフはグリーンです まずは大きさから見てみましょうシマロンの高さは 183cm レッドクリフの高さは 208cm と 25cm もの差があります室内の中心部分であればしゃがむ必要はなく棒立ちでもテントが頭に当たることはありませんそれぞれのテントを上から見てみるとこのようになりますレッドクリフに寝てみた時の視点はこんな感じですシマロンに寝てみた時の視点はこんな感じです このように比べてみるとシマロンはレッドクリフに比べて圧迫感があり手を伸ばしたらテントに手が届いてしまいます日本でシークアーツサイドの製品を使用しているのはごく少数しかいませんどこで使っても他と被ることはありえないですし何よりかっこいいと思います 1.8kg という軽さ大雨や風に耐える耐水圧と丈夫さ通常の TB テントに比べて一目瞭然の小ささまさにハイブリッドなテントだと思います この動画の概要欄に、レッドクリフや薪ストーブの購入先、前回紹介したシマロの動画のリンクや購入先、そしてシークアウトサイドの公式アンバサダーであるデイブさんとエイミーさん、ベンさんのリンクを貼っています。詳しく知りたい方はぜひご覧ください。ということで、今回の動画はこれで終わります。ではまた